カはいいいいううもーーーーーおおしししままますですめセンンドチャンネルのンでのええきょあ静岡県せっかくだからちょっと買っていこうと思います。はい ボロニアソーセージベーコンロースハムベーコン油をふにトンタンスモークもあめちゃめちゃ買いますね<笑><笑>めっちゃ美味しそうじゃないいや、全部美味しそうですでそれがこれなのはいはいはい楽しんではいは<笑>いは危な？いや。ちょっといはいはいはいはンはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはい食いてないはいはいはいのあっちでも食ってないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい そそそう、うううう朝行って帰ってて帰きたらすぐはははいは い,、はい、よ い, しいい、ね、いよままめめちゃめちゃそうじゃじゃあもう完璧だった。 うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい味めっちゃついてるお い, いおいしーすげえな、これおいしーうんなんでこっちを最初に出したかっていうと油、うん、多いブレーカンカあー、お、これはすごいぞカ食べやすさで、なんだカうんう、食べやすさであの、味わい方的に油多い方 先に食べなきゃト今お腹どんくらいいや俺朝から食ってなかったからトおいまでいけるじゃ行きますかえ、さっきのやつはどこ行ったのカ忘れたでしょ、今絶対うるさいな、なんか油いって忘れて<笑>うちの母さんと言うわ鶏だってト<笑>うるせえぞ、いつ<笑><笑>こちらですね、次いや、今俺そばにとんたんと座ってたじゃん このままでもそうでんだわねえうえねえねえいえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえしいねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねンねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえ うんさっきよりやっぱ締まってる感じする肉 の, あの脂の量がさっきより少ないじゃんあだよねうんうんおいしいおいしいだなボロニアソーセージ一番人気らしいよええー、ハードディスクみたい動画から一回離れてこれ美味しいな絶対い<笑>ってぇし<笑>このハムいってぇようまっ これじゃね。<笑>めちゃくちゃうまい。甘い。うんま、うん。海外の朝食みたいな感じだね。うん、いやこれ超うまいの。うんい<笑><笑>い<や><笑>まあっち。ねバシャってやんないの。こいつんやんないって。ねえバシャバシャ<笑>お前、まあ、ふざけてんじゃんもう。<笑>なんでこうやってやんの。<笑>いやなんか俺だけやられるの違うな。<笑>なんでだよ。<笑> カダメ、うん、このなんか特有の甘さみたいなのあるね、なんかねうん、ソーセージだねハムじゃないね、やっぱり、うん、じゃあ、ハムいきますか、うん、ハムもあるのロサーモンにも200グラム油の手で触ってやったわカもう見えないですね、白くてそれは見せ方とかトほら、見て見てカそいつが白いわけじゃな い, ゃない で, で、こいつが白くて何も見えないでしょ、みんな うまいなこれこれうまいよねこれがハムだわこれハムだね正統派うめえハムうまい<笑>食いながら寝てんじゃん俺お腹いっぱいになると目つぶっちゃうんだちょっとつらいから<笑>どうやって食うんだろこれ調べんの違うんだここで動画見てなんか知ってんじゃない知ってるわけないじゃん ホントにおなかいっぱいになってるわうわこれちょっとすごいよいや、これはすごいな見たことないなこのパンうわこれテンション上がるわはいおいし い, しいこれはうまい わ, まいわ本当は2とかするといいんだろうなうわやったやったわやったわ<笑><笑><笑>やったわやったわやったわ どうするの？<笑>やばい、やばい、やばい、マジで<笑>お前マジでやったわ<笑>お前マジでやっ<笑><笑><笑>えー、これが簡単ですねいや、お前冷静にやんのだよ<笑><笑><笑>ちょっと寒いからしめて<笑>いや、馬鹿じゃんやばいの<笑>